恐れ入りますが、まだ速報でございます。今朝、6時前時点で、その子大地震で、その子のシリアを合わせて、3400人が合流人だったそうですので、世界のこところでは、その子のために、震災復興を祈っています。ところが、最近、その子大地震の状況を心配しているのにもかかわらず、 電話投稿を世界で拡散した人は、国民に恐風とパニックを与える超圧的な投稿で、毎時24時間でインターネットバトルの中のどの後の警察に逮捕されたというケースもあるそうです。ということで、あくまでいかなる不純の情報を拡散したり信じたりしないようにお願いいたします。